こんにちは。あずちゃん で, す, でーす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。太陽ファッションだけ日本酒赤沼イェーイイェーイ<笑>このソファーはね。すごい広いんですよ。前のソファーより俺173センチなんですけど、足伸ばして寝れるんですよ。そしてここ取ったら2人も寝ることができ。ます 本当にベッド的なやつねいい買い物したなぁとは思います、はい、新居に引っ越ししてきてもうすぐ半年ぐらいになりますあもうそんぐらい経つか早いね時間経つのがめちゃくちゃ早いですうんまも、あ、もうう毎毎日毎日もう楽しくて幸せでしょうがないでですねそれ<笑><笑>でもね住んでてね思ったこといろいろあるんですよそれをね今回は場所別ごとに皆さんに説明していこうかなと思います いろいろ人によってライフスタイルって異なるじゃないですか実際ね僕とルーちゃんが思ってることなんで他の人から見たらあこれ使えそうじゃんっていうのも多分あると思うんですよ今回の動画はね僕とルーちゃんの見た視点からお話しさせていただきます参考してみてください<笑>今回はですねお風呂とトイレとキッチンと全体の4つ分けに話したいと思いますいろいろまとめましたイエイ まず、お風呂のいいとこ一つ目なんでしょう薬草が深いほら、見てください二人も入れます前の家だったら結構浅かったんですけど 今回の家はね下にこう切り抜かれてる感じですごいねねね入って、ね、肩まででで浸かるることができるんすすよ、ね、すごくあの気持ちよくお風呂入ることができますそうしかもここの浴槽がすごいね断熱効果があってなかなかねあの温度が下がらない設定になってるんですよね毎日の入浴時間が楽しいですそうしかも結構俺あの朝シャワー多かったんですけど夜結構入るようになったりとかしてもう結構お風呂時間飲みましたねそこは結構前の家と比べて変わったなぁとは思いますな 所一点要跟大家分享就揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚揚めちゃ揚揚揚 運転は一人でお風呂入っている時考え事をすることが多いんですよ。ここに置いて上を見ながら音楽聴きながら考え事をすることが多いですね。私跟文た其が之前し在ように、浴室要装っている電車子泡澡する時は比較不愉快で但是呢，し、実際に来た時は他の人以靠头で泡澡的する就は以很に放松心情、好みで好みでやっていただけるので、私は私たちが蛮庆幸で、手すりです。 今は若いからあまり使わないんですけど結構年になっていくときにやっぱお風呂入る時って足元滑りやすいじゃないですかだから掴むとこって絶対必要なんですよお風呂場には手すりが2箇所もついててでちょっと演技しますねこうねなるわけじゃないですかいつも高でここにまず1個あるんでここに置けますよねでお風呂入るときにこの左手でこう持つそうすることによってこういう風にね入ることができるんですよ 毎回す多ラをうア泡澡しかも特に足元滑りやすいじゃないですか濡れてるとこういった設計はすごいいいなと思いました。は第三点は、さあ、鏡子超大画面の。大片だ？大画面？大画大画大画じゃないね。大<笑>画これいいと思ったのはさここでもうなんか髪の状態わかるし、例えばね子供ができた時とか子供とねここで。 会話することもでできるでしょう あ, あ確かに、ね、こっちで書いてあっててお父さんもこっちで書いて何か書いて当ててみたいな絵かけゲームもできるわけですよ第4点はにで便、まあ、今まで借りてた賃貸の中でこういうのなかったんですけど結構ねタオルの置き場所って悩んでたんですよ でなんか適当にねこういうところとか置いてたんですけどこうかけてあるとねみんながここ使えるんでめっちゃいいなと思いますたまにルーちゃんとか畳むの苦手な人がそのままバサってやっちゃうとこの下にね絡まって閉まらないこととかがちょっとちょくちょくあるんでまた適当にやっちゃ う, とこ う, いうちょっとこうなってドアが閉めれないこともあるので気をつけないです<笑>それは僕ないんですけどね<笑>五つ目は床ですすごいね乾きも早くて掃除がね不要なんですよ 不容易脏，之前家都很容易有水垢什么的这个地板真的完全不会几乎<音>是完全不用打扫的我们两个真的觉得非常的方便軽くは掃除してきましたけど結構ゴシゴシとか一回もしたことないんですけどそれはもうやっぱりね乾きが早点的これは本当住まないとわからない こちょっとザラザラしてるんですよそれがまた多分ね、あね水の流れを良くしてスムーズにいくように多分設計されてると思うんですけどしかも滑りにくいんですよそうそ う, そう結構安全な好きです色も綺麗だしそう あ, そうだあともう一つねこの風呂場でいいなと思ったのがここなんですよこの網網がついてて髪がね下にあまり流れないようにここに溜まるようになるんですよこういう風にね指でこうやって取ることが可能なのですごいこれもね掃除しやすいなと思ったそしたらいいところ6個目です ちょっと暗闇をつけて水が出るので、今これ流してる状態です。で、押しますと、ほら、止まります。お風呂の悪い点を2つまとめたんですけど、あの悪いというか、自分たちに合わないな、また不便だ な, なという感じなんですけど、そうまず1つ目がね、この、ね、マンション自体がエコのガスを使ってるんですよね。 そのエコマークはついてるんで遅いのかなってちょっと思ったんですけど2つ目 浴室暖房は使わないですそう昔友達の家一回行って翌日暖房使っててもうめちゃくちゃ暖かくて気持ちよかったんですよそこからもし自分の家を持つと絶対浴室暖房が必要みたいな考え方だったんですけどうちの今住んでる浴室は浴室暖房あるんですけど使うとすごく風が来て目がもうほんのすごい乾燥して結局使わないんですまあ実際あのね干すとか雨の日に外で干せないとか そういう時の時に結構使えるかなと思うんですよ結構うちはあの洗濯機に任しちゃってるんで<笑>そこはね使わないんですよ次はトイレのいいところは二つありますまず一つ目<音声>これです<笑><笑>自動開閉ってめちゃめちゃ便利だなと思ったんですよね自動洗浄もすることができます現在日本の家里にもこの標準配備いいとこ二つ目はですね タンクレ ス, スここはないことによってすごいねデザイン的におしゃれになるんですよ那我们不好点自動洗浄にしてる人にしかわからないと思うんですけど座ったところから座ってないところに変わるときにセンサーが反応して流れてくるんですよこのうちのセンサーって右のねお尻の部分にあるんですよちょっと汚い話になるんですけどセンサーが外れてお尻を拭いてるときに流れちゃうんですよこちらです ディスポーザーザ前の家とか全然なかったんですけど実際あるとめちゃくちゃ便利で生ゴミの処理をしてくれるんですよ歯で噛める分はもう全部ディスポーザー砕けますとであと卵の殻とかもいけますって言われたんでピッてやってオンにしますよねそしたら勝手に回っててくれて 全部ね粉砕して下にね流してくれるんですよそれをやることによって家もすごく綺麗だしなんか嫌な匂いもしなくなりましたねそうそうほんとねディスポーザーめちゃくちゃ使ってます那第二個我們覺得好的是浸水器このレバーを引きますと浄水モードにすることができて浄水のね水が流れるんですよね全部水を選べることができます最初はシャワーと減水と次は浄水ですあとね 伸びます<笑><笑><笑>洗いやすいです、ね、水槽を。これいいよね。じゃあ、一大丈夫。<笑> 一开始呢我们两个看到我洗碗机的时候真的超新分想说我们两个一定要一直用洗碗机结果真的呢十几搬进来之后我们两个几乎没有在用洗碗机的三人家族四人家族とかになって食器が増えたら多分めちゃめちゃ使えるんだと思うんですけど二人暮らしの時とか全然ね使わないですこの食洗器使う前にある程度ねきれにしないと食洗器の中に入れちゃいけないんですよなんでその洗う時に 運転はもう全部洗っちゃった方が早いんじゃないかと思ってちょっとお椀が偏ると水が溜まっちゃうんですよ結局自分で拭かないといけないっていうのは自分でやっちゃった方が早いんじゃないかっていう説が出て私と運搭は今まだそんな使ってないですまあ子供ができたらいっぱい使おうね 然后呢跟大家讲完了厕所浴室跟厨房呢接下来跟大家讲一下我们这整个家我们两个感觉到了好点跟不好点那好点的第一个就是它的反音效果超级好マンションなので隣の人の声とか結構気になる方が多いと思うんですけれどもうちのマンションは本当全く聞こえないんです本当に隣に人人人人家都有人家都有人家都有ていうことはうちらの声も人家都有人家都有人家都有人家都有人家都有人家都 引越しする前に別になんか防音効果を求めてるわけでもなかったので2人で、うん、でも実際入ってここ防音効果めっちゃいいじゃんってあさりな感じになりました、ね、もし子供ができたら子供と騒いだりとかしてそれも安心できるなとは思って、うん まあまあ騒ぎすぎには注意ですけどね。うまくわかんないから大丈夫<笑>。2つ目断熱性能がとってもいいです。本当にね。気温の変化がないんですよ。この部屋って勝負出たわ。あれ、なんか外はこんな感じなんだって。よく話してします。携帯アプリのあの天気を見てから外に出るようにしてるんですよ。もうほんと見ないとわかんないんですよ。<笑>外に出る窓がね。すごいね。分厚いんですよ。うちのってそこでね。多分防ーと防熱をしっかりしてくれてるんだなと思い。<笑> ねあのいろいろここの設計書とか見てあっちゃんとしてるなと思ってちゃんと買ったんですよそれでもやっぱりね優れてるっていうのは住んでみてやっと実感できたんで3つ目収納がとっても多いですまあ、うちね結構あの部屋数も多いところ買ったんですけどそれに対応してめちゃめちゃね収納も多いんですよ子供が2人3人来ても全然ね収納が足りるような設計になってるのはとてもいいなと思いました子供とかままあまあこれ買って パパこれ買ってほしいとか言ってねどんどんどんどん物が増えていくんですよ、ね、それをね対応できる収納力がいいと思いますそれは親に変えないと<笑><笑>次は悪い点ですやばいねこれはなしで これから時間が長くなると、なんか増えてくると思うんですけど、うん、なんか今はもうほんと全体的に悪さ、悪いところなしです、うん。全然なくて、いいとこばっかり出てきてね。住むところでやっぱり人によってちょっと違う感想が出てくるんですけれども、あくまでうちの感想で。俺ね、あと思い出したけど、床下暖房、めちゃめちゃ憧れてたんですよ、昔。なんかかっこ い, いじゃないですか、床がポカポカして。実際ね、このマンションに暮らして、多分最初の試しで一回しか使ってないんですよね。<笑> この楽天で買ったものをまだ使っているので、岩だんごなんかいらないんですよね。そう、これね、暖かくてしかも歩くたびにきれいになるし、しかもね、歩く音うるさくないので、他の、ね、住民にも迷惑絶対かけないと思うので、めちゃめちゃいいと思いました。はい、では、大家にお会いしましょう。今日は今日影片、この影片は完全に2人に感想謝。また、最後可能住で、2年、5年、10年の心情又不一样了到底、お会いしましょう。今日影片はバイバイバイバイ 君と終わらない歌を歌おうたとえ夜が明けようとしても